今日も始まりました、はい、はい、今日も始まりましたゆ<笑>くばゆく TV <笑>あいた今日は伊豆行きますよ、はい、はい、楽しみ楽しみ修善寺のお蕎麦を食べに行ってきます行ってきます ツーリングに行けるって最高だねなんか今日は10月下旬の気温とか言ってたねあじゃあ結構あったかいんだねうん1ヶ月前ってこれ大福がこのね有名な。 せき細工ってなんかこう木をさ合わせてなんかこう模様にするんじゃなかったかなよせってへえー、なんか再験工房みたいなのもいいなそうそうそうそう手作り、ね、あ, あるね書いてある再験してねっウッドクラフト、ね、で寄細工祭じゃないこの辺、ね、こここよせき細工祭りだわねっ、うん この先っきヘアピンカーブ祭り行ったよはい、気を引き締めますほんだ七曲りって書いてない 七, 七曲りって書いて詰まってるよねこうなっちゃうとさ排気量が い な, っないそろそろ7っぽいよね。<笑>うん く早く行ってくれー早く<笑>行ってくれい。イーだからね、今<笑> や, い<笑>いや私も遺族を落とそうか迷った感じ遺族ですな出たまたでっかい鳥<笑>本当だ箱根神社って書いてあったねおお。 いや、まじ、小腹減ってさ。これさ、まっすぐ行ったらさ、道の駅、箱根。ある。あるっぽいよ。私もね、ちょっとなんか、お腹空いて、小腹に入れたいんだよね。ね、自然じまで、スカイライン抜けて、まだあるからね。うん。うん、出た、出た。あったー。 おなんか茶屋っぽくない？茶屋っぽいとかガランガランじゃない？うん、ガランガラン。<笑>着いたー。建物はおしゃれ。うん。新しいんだろうね多分ね。なんかそんな感じだよね。うん。 スだ知ってるあここあれでしょなんかちょっと前にできたところ、うん、ここにあるんだねあなんかさレンタルバイクもできるところでしょあそうみたい気持ちいいところに作ったね土日、うん、はやっぱ混むのかねかね 伊豆スカイライン、あ、ここだね、左。これ左、はい。熱海。あー、ね、あ、熱海。あ、なんか、料金所がある。そうだね。あ、はいはいはいはいはい。そうそう、ここさ、まとめて払わないといけないからさ。はい、ここは私が。はい。じゃあ、お願いします。えっと、比え川まで。 あんなに直線多かったっけ。そうだね、割と直線っぽいかも。だったっけ。ですかって、うん。西伊豆スカイラインの方がね、クネクネ楽しいですねなんか爽快って感じね。うん、ああ、すごい、街が。すご い, すごい。 ね、うん開けてるね遮るものが何もないうん、うん、ないないない何もない<笑>おーおここお こ, こ, ここ行ってみましょうかじゃありもしかしてあ左でダーヒーで。 なんだだだこここははて書いててていああるるる、るのっ、っっよ、でもれず、ふうん<笑><笑>谷だね。うん谷だね フェンスとか何もだからさオッケーはい行けるよ。 はい、伊豆市だわぁ、伊豆だ伊豆来だ。なんか次、右にそれろなってるね。あ、同じく右にそれろになってます。どうなんだろうなんか裏、裏道っぽいのかなねぇ降りてみる行ってみる降りてますか。あ、これじゃないここここ、こ こ, こ, こ カントリークラブに誘導されちゃったよ。カントリークラブに誘導。カントリーあイズスカイラインの別荘地？あ イ, イズスカイラインの別荘地？ね。でも通れるってことだね。そういうことだね。面白い。 なんかうかうかしてると、また見過ごしそうな。ね、くねくねしてる。これ左だね。左だね。うん、<笑>だんだんなんか<笑>。暗くなってきて。<笑>暗くなってきて。<笑> だんだん怪しい感じになってきたけど。本当だね。なんかセロが得意そうな道になってきたけど。本当。ゆっくり行きましょう。あ、またちょっと路面対象にお願いしようかな。<笑><笑>私ついてこい。<笑><笑>出た名シーン。<笑>本当だ。やばいやばいやばい。<笑><笑><ょっ> 真ん中通っちゃダメねはいで、そして次ウエットだからはい濡れてます<笑>いろんな難関が濡れてますなぜここだっけいやーこの先濡れてるかもマジで私の後についてきてね、はい、左側ね砂利真ん中だからはいなんか看板とか一つも出てこないけどもうホに なんか、何にも、とり、とにかく一点キロ先右斜め前に行けって言っんだけどさ。いや、真ん中じゃりんこだわ、じゃりんこちえたんだわ。じゃりんこち。古くないっすか。年齢が。年齢がね<笑>。ええ、じゃりんこちって、なんなら50代くらいじゃないの。多分そうだと思う。なぜアイボンは知ってるのか。じゃりんこちね、本当だよね。そしてね、真ん中こけだから、ね。こけ最悪、滑るね。 そう気をつけてー。これこっちか。あれ？うん違う？あ、そっちかもあれちょっと待って。大丈夫治った。いきだ？リルールとした。うん、うん、じゃこのまま行こうか。うんここで U 休短するのも。そうねなんか嫌だね。ちだから。お。 あ、でもなんかちょっとホッとする景色になった気がする、うん、で, でもあっちも、着ながっているのかなえちょっと待ってね、車が…あれあれ今度右になってないあ開いたん 相手たんそよです<笑>いですよあ、U できるおびっっくりししたたた犬だよ燃えられちゃワンさん来ました、はい、願いいたす。<笑> 固まっちゃったが今また狭いそう橋だよすごい橋だよすごいなんだこれ昭和三十六年だってわいやもうこれ絶対ジモティしか通らないじゃん ね, ねこれは本当にジモティですよ<笑>ジモティだね えっと、なんかのどかな風景に変わったね、もうん、これで安心だわそうだね、うん、体調お疲れ様でしたい い, い, いこちらこそ助かりました全然です